ポンちゃんおはようございます。と言ってももう11時半です。今日は朝、えー、まず散歩をして、そこからその帰りに病院に行って、病院の今予約というか、何時ぐらいに来ればいいですかっていうのを聞いて、それがだいたい8時15分、それから えー、9時半に来てくださいということだったので一度帰ってお風呂に入り、えー、9時半に行った後、えー、病院で診察が10時ちょっと過ぎたかなというところですがそこからまた散歩に出ましたピクミンの言う通りに歩き回っております1万2000歩ほど歩きましたよそして、えー、今11時半に帰宅ですポンちゃん 頑張ってます、えー。病院では体重減りましたねって言われて、えー、褒められました散歩してますって言ったらなるほどということでしたジャン君も今健康になってきていますが、えー、トイレ大丈夫ですかみんなで健康を維持しましょうピクミンのおかげですただし、えー、通信量はちょっと怖いです えー、ちゃんと毎月いくらなってるのか確認しますえらい砂かけたえらいねはいエろうございました 時は経ち今夜12時を回りましたさっき撮ったやつは朝ですよなんと日中一回もジャン君を撮っていないようですね<笑>ジャン君おはようとお休みの動画になっちゃいました今日はねそういえばショートも撮ってないや えーまあ、というのもですね実はちょっと仕事が始まってしまったので、えー、集中力がそっちに向いていますとピクミンねピクミンはどうしてもやらないといけないのでちょっと配分をよく考えますねジャン君もちゃんと取れるようにねおおいい感じだ